こんにちは。阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です。今日はジャガイモのそぼろ煮をします。え、今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 そして今月の器はこちらです、えー、阿蘇市魚梨市にあります滝室釜さんから作品を貸していただきました滝室釜さんのご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください、うん、さあ小空さん今日は、はい、新じゃがそうです ね, ね今が季節ですよね、うん、はいそして今日はお肉は鶏肉のニン肉を使います、はい、では早速作り方お願いします て じ, ゃいねではい、でじゃがいもが入ります。はい 炒めて火を通してから、火をつけるを入れていきます。出汁はい、出汁汁入ります。じゃあ、じゃあと、はい。そして調味料、調味料、はい。お砂糖入ります。お醤油入ります。よいしょこれは彩りも綺麗ですね、緑色ね。 色もちょうど。そしてなるほど。<笑>あ、綺麗ですね。緑が入るとまた、うん、全然違いますね。じゃあ出 来, 出来上がりました、はいえー。新じゃがのそぼろ 煮, ぼろ煮です。はい。じゃあメインの。